近いからと皆さんは嫌がりなさるが隣の部屋は 隣の部屋はああ船員さんです今日本にはいませんよ下の部屋は空いてますよお見せしましょうかいやこの部屋でいい借りるよああさようで けけですけど兄さんの部屋はひどい雨おかげでびしょびしょ<笑>仕事に差し支えないんかしらこないのかえって交通法かもしれんすならいいけど ひどい部屋ねこんなところにいたら気がめいっちゃう吉屋へ持ってきなラーメン2杯分ぐらいならお釣りが来るよほらやめてくれこんなもん叩き売ってもお金になるもんかじゃあどうすればいいのよあたいが食い逃げするようなケチな女に見えるあんたのやったことはね無性飲食だよ見逃すわけにはいかないねわかった あんた値の弱みに突き込んで体自由にしたいんだね。とととんでもない、な何を。何の顔に書いてあるよ。たかがラーメン二杯だけどしょうがないや。言いなりになってやろうじゃない。親父。いくら。え、ありがとうございます。えー、三百八十円。その娘さんの分もついでに払っておこう。よ余計なこと言わないでよ。体を安売りするようでは殺先が思いやる。 安くろうと高く売ろうとあたいの勝手じゃんこれで頼んだろえそりゃいいよえ あ, <笑>ありがとうお兄さん<笑>助かっちゃったねえあたいにお礼させてくれな ほっといてくれえー、切符がいいんだなますますいかれちゃうな<笑>こうなったらどうしてもお礼させてもらうからねえ一休みしていこうよ、うん、あたはそんな女じゃないけどさ<笑>素敵なお兄さんに巡り会えたんだもんだからあんたも遠慮しないで遠慮はしないが迷惑だそんな照れなくったっていいじゃないね ケ, ケンジ何だよ俺の身を盗んでああのねこの男が無理やり与えを救い助けて俺の女房に手を出したからにはただじゃ済まねえぞ恵子こいつおしかとんでもないちゃんとしゃべるわよしっきしゃなめやがってどこのお坊ちゃんが知らねえが ここははっきりけじめをつけてもらうぜどうすればいいてめえなんかぶっ殺してもいいんだがまあ金で勘弁してやら金はした金じゃ話にならねえぜありがい残らず出してもらおうか断るじゃあ何か Berezardinova. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> って大好きなんだあの男早く手当てをしないと片りになるぞいいのよあんな奴どうなったって薄情な女だなお前の亭主だろ冗談じゃないわ最低の暇よ片割にでもなりゃいいと思ってるわあたいねあんたみたいな人に巡り合って助けてもらいたかったんだ何でもいいがこれ以上の付き合いはごめんだね あのお店は6時からですけどうん聞くのやかあの人ここの主人なのそうです、うん、お掃除の邪魔ですからあんたとあの人どういう関係関係って色々いろいろあらねできてるとかかみさんとかさまあ失礼な私はここの女中ですでも惚れてるよね奥さんがいて片思いしてはきかいません そんな人おやそりゃよかったわーすごいプンプンするね男の匂いやっぱり女がいなきゃダメだなねえあたここで雇ってくれない水商売には絶対自信あるんだせっかくだが間に合ってる。 出て行ってくれ行くとこないのよあんたのような風船玉ならどこへでも飛んでいけるだろうあたいに死ねって言うの今検事のところへ戻ったら半殺しの目に遭わされるわ死のうと生きようと俺には関係ないよ冷たい人ねねえ かわいそうだと思わないまだ22だけどさ13の時に家出してそれ以来ずっと一りぼっちもっと国に他人様の一生分の苦労してきちゃったわ男にだまされ利用され絞り取られてもう涙も鼻血も出やしないでも生まれ変わったと思って一生懸命やりますからここで使ってくださいお願いします しては感度はいいなええ、感度良好ですよ<笑>あ失礼緑さんお調子おかわりですよ親父取り出しもんじゃいよええがえこの新しい子だよ店の中もパッと明るくなった<笑>そうですかねそうよセックスアピールも満点だ あ, <笑>、はい、一つあご苦労さん あの人ずっとここで働くんですかお店のことなら私一人で十分間に合いますわあんな不潔で下品な人噛みるのも嫌私これまで旦那さんのことを思って一生懸命働いてきましたのに分かってるよじゃああの人追い出してくださいとにかく今夜お帰り あたいの腕これからねどんどんお客を増やして儲けさせてあげるね何よ出ていくんだひどいわあたい泊まるところもないのにどっか部屋を探せばいい探すったって早急には通いなら我慢するが住み込みは断るどうしてよ女がいた方が何かと便利なのにじゃあ店を辞めるんだな 分かったわよ。探せばいいんでしょ？ どうしたのよ朝っぱらから色々いろいろ店の支度がありますからあっそう私たちね寝不足なのよ話しとったら一晩中たくたまっちゃった嘘ですうちの旦那さんに限って人は見かけによらないわ大ちゃん相手によりけるよ今夜から毎晩毎晩先が思いやられるな信じられないわ とにかくね今日から私がここのおかみさんあんた私の指図通りに動いてね嫌よあんたの下で働けるもんですかほらじゃ あ, あんた辞めるつもりええもちろん今日限り辞めます旦那さんに裏切 ら, られてこのまま我慢してられるもんですかや辞めます 緑はどうしたおはようございますべ行くところなくてここで寝ちゃったのよ体中痛くて何の話をしてたんだあの子ね都合でお店辞めるって辞めるあたいが現れたんでがっかり来ちゃったのねかわいそうに<笑>追い出したなとんでもない ああの子がいいたたっっってあってなゃらよわざわざ追い出したりするもんですか今日から私が一人っきり頑張らなくちゃ美容院でも行ってこよう雨上がったようよいいやんいね 今夜の食料を買ってきてくれ食べに出ればいいのに人目につくとまずい折り詰めでも買ってくるんだなまだ濡れてるわ着替えはないし乾いてからでいいでしょそうは待ってない 今のうちに行ってくるんだ風邪ひいちゃうわよこんなの来たら雨が降っても風が吹いても絶対に計画は変えないこれが俺のやり方だわかりましたよ急にショートはじちゃった 文句がうなら今すぐ出ていけ遠慮はいらん聞くわよ何でもあんたは言い出したら聞かない人なんだから どうもありがとう。 上沢さんですか申し訳ありませた私木村組身内の前田と申します要件を聞こうか、はい、実はうちの組がのっぴきにならない羽目に追い込まれましてどうしても 塩沢さんにおすがりしなきゃならなくなりました大和田って男をご存じで、うん、名前だけは聞いたことがあるその野郎ヤグザのくせに義理も人は義もわきまえず銭の力に物言わしてうちの仕事を片っ端から横取りしたんです私たちもこの半年ずっとつけ狙ってきましたが用心武家野郎で全く隙見せません 大和田をやれるのは塩沢さんを置いたほかにはいねえとうちの組長は申しますのでいかがなもんでしょう塩沢さんせっかくだが断るまあ簡単に承知なさるようなお方じゃないことはよく存じてますですがそこを曲げて腰を上げていただきてんで木村組が生きるか死ぬかの瀬戸際なんです、うん ヤクザの組織がどうなろうと俺の知ったことじゃないそんな冷たいことを知らずに引き受けてくだされば五百万差し上げると組長が申しておりますが、まあ、お気に障りましたら勘弁してくださいとにかくどうしても承知していただきたいんでこの通りですお断りだねじゃあどうあっても 断られたかどうもすみません殺し屋にしてはちょっと変わったやろうでく口説きようがねえんですよ腰は重いと噂には聞いてたがえしかしどうあっても塩沢を引っ張り出さにはいかん、ね、たかが飲み屋の親父に行く500万払うことはねえと思いますがねえ お前はまだ人を見る目ができてねえようだなああ私が木村です 先日はうちの若い者を差し向けて失礼をしましたおおよその話はご存知でしょうかとにかく大和田のやり口は目に余る麻薬売春ゆすり同じヤクザでも木村組はまともな土建屋だこっちが汗水流して何とか食ってこうと思ってるのに 大和田と来たら金の力に物を言わせてうちのお得意先大手の建設会社を片っ端から抱き込んじまったああいくら狂った世の中でも悪党が太り正直者が食い潰されてっていいもんでしょうかね<笑>正直者あなたが<笑>大和田に比べたらの話ですよ できることなら塩沢さんの力をわずらわさずにこっちで片付けたかったがとてもじゃないが手がでねまあこの写真を見てくださいよその真ん中の野郎が大和田だが見てのとおりどこを出歩くにもボディーガードが取り巻いてるどいつもその道のベテランばかりでうちの若いレンジは近づくこともできなかった その囲みを破って野郎を消せるのは塩沢さんあんただけだあんたの力が借りられなかったらうちはもうお手上げだ助けると思って 死んでしまった祖国のためと信じて純粋で若い連中だったがこんな虫けら野郎は生きてたって社会の役に立つとは思えんな承知してくれますかい はあ、ありがてえあんたさえ引き受けてくれたら大和田はもう消えたも同然だ2千万いただきたいに2二千万親分大和田が死んだら下請け工事でどのぐらい儲かるんです高いとおっしゃるならこの仕事から手を引きますよちょち ょ, ちょっと待ってくれよし俺も男だ2千万だぞ その仮に早いとかやってくれいつやるかはこちらに任せていただきましょうあんたが仕事にはじっくり念を入れることは知ってるがねこっちも差し迫ってるんでね私の仕事のやり方をご存知なら条件をつけないでもらいましょう指図をなさるおつもりならやめますよ分かった分かったもう何にも言うまいとにかくよろしくお願いします どうでした決まってるだろうやっぱりダメでしたかまだいい俺はお前たち違う ・兄貴見かけない顔だけど生かす助けだないらっしゃいませ。 あの女ええ、最近ですけどちょいちょいうん一人がいつもはいそうか 時間通りね塩沢がうるさいからなあいつの命も今夜限りだからせいぜい今のうちにいばらしとこうよ見ろよゴミ、うん、捨て場じゃない塩沢の墓場さそこに譲れとけばめったなことじゃ見つからねえよなるほどね ここなら誰も寄りつかないしアパートはあれよ少佐は来てるわ。 一人ずつ入ってこいと言ったはずだぞ偶然そこで会ったもんだからしかしひどい部屋ですねわざわざこんなところ借りなくたってホテル取れば便利だし簡単なのにね指図をするのはお前たちじゃねえ 毎日追手がかかったらその窓から倉庫の屋根伝いに逃げるんだなるほどねこいつは忘れらださすがはその道のプロですねお世辞はいいから土地を踏む危険のないように段取りをしっかり腹に入れておけ。 どうした警戒よこっちへ来ますまさか私たちを心配するな俺たちはまだ何もやっちゃいないしかし何のために来たんだろうな見てくれ私よせ顔を見られたら帰ってやぶ日々だ 下手すると今夜の仕事に差し支えます、ね、落ち着けともかくじっとしてるんだおばあさんおばあさん<笑>相変わらず二階の船員さんだけかね二階の船員さんだけかねああ 誰かか入ったのか ね, ねお一人だけねいいお方のようですよ墓場のそばでも構わんそうだから生命職業は分かってるんだろうねえもう大丈夫だ どうした すみませはい、どうも、はい。さあ、どうぞ。誰だよ、あの女性、事実上の大和田夫人さ。へえ、娘みたいに若いじゃないか。羨ましいね。まったく。あの楽屋はどちらでございましょう。あ師匠の方ですね。はい。ご苦労様。ご案内しましょう。おそれいきます。どうぞ。 お部屋ですあどうもわざわざいいえおはようございますおはようございますえとうとう建設は ここに創立30周年を迎えられ今後もますます発展の一路をたどられることと存じますが、えー、我々下請け業者も誠心誠意協力をさせていただく決意を固めておりますので何卒ぞ一層の引き立てご愛顧のほどをお願い申し上げる次第でございます。 ありがとうございます。<笑> 背後関係あうつもりだったら早速うちあたりに目つけてきます、ね、どうつついてこようとこっちにはアリバイがある、うん、<笑>ビッグともしやしないですさて、えー、約束どおり塩沢に二千万支払うとするか せいぜいぜ大和田の仕事をいただくさ確かにたく塩沢さんの腕には恐れ入りました今度の手口なんかとても人間技だとは思えません よわらどもところでお願いがあるんですが何だね足を弟分にしていただきたいんです弟分にええ兄貴におめかってあしは初めて本当の男の仕事っていうのが分かりましたせめて兄貴を見習って一人前の男になりたいんです考え違いをしちゃいけないよ 俺のやってることが本当の男の仕事とでも思ってんのかいじゃあ兄貴はどうして俺には俺の理由はお前さんには関係ないことだよ<笑>そうおっしゃ ら, らずに、まあ、兄貴にはお指もつきませんがこれでもお役に立つことはできるつもりですどうか一つ俺は自分しか信用しない仕事は一人である 行きも俺一人でたくさんだそういう兄貴を男にしたいんでお前さんのような男に真似をされてはかなわん二度と出張りをしないでくれあ あ, あそうですかしかし私はあきらめませんよまたお願いにあがります お, 目においそれしました。 誰でもいい。 現実はどうも失礼しましししまたご一緒してよろしいですかあどうぞ一人じゃ食事もまずいですわどうぞあ申し遅れましたが私前田と申します私恵子ですよろしくいらっしゃいませあ僕もこちらと同じもんだはいかしこまりました実際 塩沢さんが羨ましいなあなたのような綺麗な方奥さんにできて<笑>お上手ですこと、まあ、もっとも塩沢さんほどごっそり金が入ればどんな女だって手に入るでしょうがね<笑>飲み屋の上がりなんてたかが知れておりますご冗談を<笑>ご主人にしてみれば飲み屋なんて世を忍ぶ仮の姿でしょう 本業の方でうなるほど大金が転がり込むんだから奥さんも幸せですねそうでもないけどあなたこの間そのお話でいらっしゃいましたのええまあそんなところですおよら お早いいじゃないか実はね折りって相談したいことあるの何だね私がここへ来てもう一月近くなるわ私がどういう女か少しは分かってくれたでしょねえ真面目に聞いてよ聞いてるよ私ねあんたの奥さんになりたいの俺は女房なんいらない どうしてよまさか片輪じゃないんでしょせっかくだがそんな話ならお断りだあんた嫌でも私は奥さんになるのそのつもりならこの店を辞めるんだな辞めさせられるもんならやってみなさいよあんたの仕事ばらしてやるから俺の仕事そうさ あんた本当は殺し屋だろ誰に聞いた誰だっていいじゃないあたいを殺したきゃ殺したっていいんだよこっちは体張ってんだねえ奥さんにしてくれる お断りだあんたどうなったっていいんだねあらいざらい警察にぶちまけるわよ勝手にしろ尻尾をつかまれるような暇やっちゃいね めっちゃ欲しいんだよ。二人って水入れてくる。顔見られてはまずい。我慢しよう。喉がカラカラなのに、うん。水を飲まなくても死にはしない。三時まで、七時間は寝られるな。もう寝るの。睡眠不足では仕事に差し支える。よく眠っておけ。眠れないわよ、こんなに早くから。 いいざというきまで仕事のことは忘れるんだな一つにまとめてはまずいなどうして 折りが三つでは万一足がついたら三人組とわかるじゃないか一つずつにして出かける時に別々にしてるんだ随分5年の言ったことね面倒がっていたんじゃ完璧な仕事はできないぞわかりましたよ のよかわいがってやるんだよふざけないで私は人の女房よ妙な真似すると塩沢にいつけるからいらんにしろ奥さん奥さんっておだたてらいになり合ってあんたただの女中じゃないか知ってたの塩沢の女房がこんなアパート住んでるわけねえだろあんたなかなか見どころあるわねフフフフ そうだ聞くのやよして俺と一緒に暮らさねえか<笑>そんなにあたや気に入った<笑>お互い様だろでもあんたと一緒に暮らすのはごめんだどうして塩沢に未練があるわけじゃねえしところが終わりなのよあんな男のどこがいいんだいあんたよりお金持ちだわこの間も2000万円入ったことだし今飛び出すなんてもったいないでしょう <笑>色気より銭かそのどっちも入りゃ言うことなしよそう思わないお前まさか塩沢そうあんたと組めばあんなやつどうにだってなるわ一か八かやってみない 実た俺もあんだよ、ま、たを見込んでたんだこうぴったり気が合うとは思わなかったけどしかし相手は思うんだちょっとやそっとじゃ料理できねえぜ先日はどうも。 出入りはしない約束だぞ分かってますよだけど今日はねとびっきりのいい話を持ってきたんですよ。ないしろ儲けは内輪に見てもざっと2億話だけでも聞いてもらえないから はい、大和田の連中が薬を扱っていたことはご存知ですね、うん、ところが大和田が死んだから連中の組織もたがえるんで隙間だらけになりましたそこに目をつけて奴らの買い込む薬をごっそりいただこうかと考えましたね確かな筋からつかんだ情報なんですが 香港で薬を仕入れた大和田の持ち船が三日後に港に入りますそれを幹部のジョーってのが夜中にボートで取りに行くんですがその他に三下が二人海岸で待ってますこの三人を料理すればざっと二億の薬はこっちのもんで木村になぜ報告しない 組長に負けられたんじゃ一文にもなりませんそれに前に申し上げたとおりあっしは塩沢さんに本当に仕事を教わりたいんですいかがなもんでしょう私だって塩沢さんにかけて危ない橋を渡る気になったんですうんっつってくだいよ確かな話なんだろうな そらもう塩沢さんのやり方を見習って隅から隅まで調べ上げたんですから相手は三人かへいああ塩沢さんの腕なら始末は簡単ですよやってみるかありがてえ 話がある入ってこい話って何よ一人頭五千万の儲けだやる気があるかもちろん女も仲間に入れるんですか 仕事の指図は俺がやる言うとおりにしろそれはもちろんですがいいか仕事は粋だ三人の粋がピタルと合えばうまくいくが合わなきゃどじゅうしようそのつもりで腹をくくってかかるんだぞで段取りなんですかまず 港の近くに部屋を借りる部屋を仕事の晩にうろついていては人目につく部屋があればいざという時の逃げ場にもなる部屋を俺は探してくるからお前たちは一人ずつ目立たないように集まるんだわかりました 起きろもう時間ですかあ、うん、手はずは分かってるなジョーが手がけんのを見届けないんでしょそうだもし予定より早く出るようだったらこっちの段取りも狂ってしまう俺たちも例の声早めに行って待ってる。 分かりました こいつはまさかの時の用心だ使う時は無所域の覚悟をしろ地形台に登りたくなきゃ使うんじゃないぞ そういわね前田大丈夫かしら<笑>まさかおじけついて逃げ出したんじゃないでしょうね欲の深い野郎だ必ず戻ってくる麻薬の話って本当かしらでたらめ言ったんじゃないだろうな俺を騙すほどの度胸はあるまい 落ち着いたらどうだ来た遅いただ来遅じゃないおの奴らど う, いうわけ か, なかなかな腰を上げねえもんでジョーは、ええ、ちょうど30分遅れて薬を受け取りにモーターボートへ出かけましたそのボートは確かにこ埋め立て地へ着くんだろうな間違いありません仲間の二人がそろそろやってくるはずです やかかってやろうか泡吹いて逃げるだろうよ<笑>いいから続けなよどうした待つようによみしろ。 ちょっと 合図を違えると死ぬことになるぞううっううっしまっておけ大丈夫 やれるあんなすごいやつ今に見てろよ一人かああヤは役誰だって ¿Qué es eso?、No. 持っている門だ全部でいくらになる相場でざっと二億だな2億叩き打ったって一億五千万は硬いなどうですかあっしの話の通りでしょう<笑>ところで前田お前の取り分だが粉のままで持っていくかそれと も, も裁くまで待つか<笑>そんな必要はねえよ<笑>あんたの仕事は終わったんだ 気の毒だが死んでもらうぜあんたの金庫からいただいてきちゃったわよ<笑>悪く思わないでねつまらん真似はよせ何してんのあんたやってださいよ あいな一寸先も見えちゃいねえそんなものは早くしまえな打つのよ早くやっちゃうのよどうしたのよ何しての早く早くやっちゃうのよで決断するな し、は、困、い、って頼んだ笑ってるぜ分からねえガキだな<笑><笑>お前たちは俺と五分に組んだ木でいたらしいがとんだん大間違いだこんなことになるだろうと入れた玉を抜いておいたのさ お前たちの考えたようなことは俺も昔他人と組むたびに考えたことよもっとも俺は一度もやりはしなかったがな俺の負けだどう挑むしてくれ 仕事だ取っとっておけ。お手がかかったぞ。 え組長・おい俺に内緒で大仕事をやらかした悪い了見だなそのつもりじゃ今さら言い訳よせ<笑>前々から油断のならねえ野郎だと思って泳がせてたんだ<笑>塩田さん随分とご苦労だっただ 薬はい叩くぜせっかく悪党から絞り上げた代物をお前さんのような悪党に横取りされるほどまぬけじゃねえよ聞いたふうな口は叩くなお前さんが殺し屋だってことはもう札にばらしておいたや今村札の手が回ってる頃だもう逃げられねえやはあ素直に役渡してもらおうそしてお前さんたち二人にはここで死んでもらうぜ その方が万事好都合ってわけだ<笑>。場所がちょうどおあつらえだ。覚悟しなうわっうわっうわっ 皿鉄砲もたまには役に立ちますね悪かったし塩沢さん勘弁勘弁してくれ頼む一問にもならん殺しはやったことないがお前さんは例外だ助けてくれ さわしも連れてってくださいよ色と仕事のけじめのつかない男はごめんだな<笑>二人で分けな ひどい目にっっちゃったねでもよかった命だけは助かってお互いにさどこ行くのよ余計なお世話だ何言ってんのよ今さらあたも連れてってよ女は色と仕事のけじめはつかねいごめんだな あんな奴はこっちでお断りだよもっとマシな男と組んでねうんと儲けてやるか